こけいざなぎのお上、尽くしのひむかの立花の、おどなわぎはらにみそぎはらえたまいし、ときになりませる、はらえどのお上たち、もろもろのまがごとつみけがれあらんおが、はらえたまい、きをめたまえともうすことをきこしめせと、かしこみかしこみもま申す。 you know 静に静にす水の宮水水の水の に, にかもり沈まりますと、かしこみかしこいもすとかしこみかしこいもす。 城やこのや城の前にて柳はおもうけろともにて打ち返しもうときはお御神も見えにけん。 アナサイアテオケオケ。 神国津や広を祝いてぞ我が支払の国はさまる。 金魚を高間の腹にかむつまります、すめらがむつかむろぎ、かむろぎのことをもちて、やおよろずの神たちをかむつぞえにつどえたまいかもはかりにはかりたまいて、あがすめみまのことはとよ豊足原のみずほの国を、安にとたいらけく白しいめせと、ことよさしい祭りき、かくよさし祭りし、 無知に荒ぶる神たちをばかむとは尻り飛ばしたまい、かむ払いに払いたまいて、ことといしいわねえきねたち草のかき葉をもうことやめて、雨の岩くは放ち雨の八重雲をいつのちわきにちわきて、甘くなしいよさし祭りきかきよさし祭りし、よもの国中と大山と日高みの国を、 靖国と定め祭りて視察岩根に宮柱ふと敷き立て、高間の腹にちぎたかしりつめみまの御事の水のらかつかえ祭りて雨の御影、火の御影と隠りまして、靖国と平らけく白しめさ、苦ぬちになり遺伝雨の増す人らが、過ちを貸し剣草草の罪ごとは、 甘津津美国津津美ここだくの津美くいでば甘津宮ごと持ちて甘津金木をもと打ち切りえ打ち立ちてちくらのおくらに起きたら走ってが津菅も元かり立ち末かり切りてやはりに取り先て甘津祝人の太祝のとごとを乗れ角のらは甘津上は雨の岩戸を押し開きて 雨の八重雲をいつのわきにわきて、菊しめ三九通神は高山の末、引き山の末に登りまして、高山のいぼり引き山の五りをかき分けて、菊しめ三角、菊しめしては罪という罪はあらじと、日などの風の雨の八重雲を吹き放すことのごとく、明日の右り、夕べの右りを朝風、夕風の、 受けはろうことのごとく、大杖におる大船をへとき放ち、ともとき放ちて大海原に押し放つことのごとく、落ち方の刺激がもとを焼き釜の戸窯持ちて、打ちはろうことのごとく残る罪はあらじと、荒え玉井清めたもうこと、高山の末引山の末より、 亡くなだりに落ちたぎつ早川の背にます瀬織津姫という神大海原に用いで南閣用いで稲葉荒し穂の潮の矢保じのしほじの潮の矢をあいにます早秋津姫という神持ちかかのみ天閣 か, かかのみ手はいぶきどにますいぶきど主という神 根の国そこの国に武器放ち天閣、息吹き放ち手は根の国そこの国に増す早さすらい姫という神落ちさすらい失い天閣さすらい失い手は今日より初めて罪という罪はあらじと払えたまい清めたもうことまつう神国つう神青よろずの神たちともに少し見せと申す かけまくも、かしこき天神社の前に。くじあけましたとに。かしこみかしこみももうさく。やそか、ひわれど今日はひととせにひとまわりの。近江祭りつかえまつる。日のいく日のたるひにしやれば。みかきぬちのこるくまなくおつるところをなく。はらいきよめてみしめなわいきわたし。 日を回り て, 立てまつる三毛三さ草草のためつうはたじをみすみに至るまでやとりの机城に置きたかなし て, 立てまつる大み家をあつうみ家の長み家の遠み家とおきこしめして大御心を慰め祭り裏がしまつらんと半遊びのわおぎかなで使えまつらんと ゆにあを払い清めよもにいみたけさしたて。みしめなわひきわたしおものかみたちまねきまつり。とのね調べにわびやきあげ。高らかに包み打ち鳴らしい清らかに。笛吹鳴らしい尺を打ち。くさぐさの神だから取り持ちて。まあ袖打ち返すとるやさかきのさやさやに おすずたぐさにうたいまいこい伏せとろろかしさま、あなおかしいあなおもしろとおおみ心をうらがしまして、おおかみのおおみ心をかんなごみたまいて、あまつひつぎのたかみくらりますすねみまのおみくに、しろしいめすすねみまのおみことのおおみよ、たながのみよと、ときわにかきわにしげるみよと、まもりさきわえたまえ、 大見宝けくまさけくいやと長に使えまつらしめたまえ雨の下よもに雨風時にかない取りつくるいつ草の棚つうものを豊かに実らしめたまえしきませるミュージコ数景者ら家にも身にもまがごとなく心を楽しく身えこやかに煩わしきことなくおのもおのも弱い長く 追いもてる家のなりわいは心のまにまに勤めしまはり豊かにむくさかに富にぎわい家門なおく広く海のこのやそ続き癒やとうながに馬はり栄えしめたまえと走り込みかしこみも申す」。 山にわられ降るらしい富山なる滝のおかずの色づきに照り。 Holy <laughs> shit. 雨、あのー、辻長く荒金の唐札室狙ぎの見下しはじめ立てまつ行く久々に守らせたもう神蔵とき 神の国なれば岩戸を開けてい列ん、岩戸を開けてい列ん、ここに淡てらすお御 神, 神、忌み畑に増しまして、神の御草をらしまをけたのを解き、高橋のおの神、その畑の胸を動かし、雨のぶちこもを逆襲にして陥れき、ここに火のお御神、いど泥かし、右かりまして、雨の岩に入り、岩戸を立てて差しこもらせたもここに雨の腹、皆暗く、雨の下もことごとくに暗く、これによいてそこよく怪しがみの大人へことごとに起こりき、 これを持ち、夜ずの神たち、憂い迷いと、雨のや安の河原に貨物つどいて逃げまくる技を測らせたまい。高見渦の神の御子供を持って、矢心重い金の神におまわしめて、雨の垣山の絵をまさかきょ猫地にこじて、奪った枝には八坂にの孫玉を取り付け、中津枝には八田の鏡を取りかけ、下津枝には夕とりしれ で, で、この者は太玉のみ。 巫ふとみてぐらと取りまたし、雨の小屋根の巫ふと太のいご事をねぎもをして、髪ほぎほいて、ここに床屋の長鳴き鳥を集めて、互いに長々さしめたまい、ちから老の髪を岩戸の戸脇に隠し立てて、雨の渦めの髪をわざわぎのおさとして、雨の岩戸の前に庭火をあげ、おけせ踏みとどろこし、髪がかりしてみない玉も、これの小路に髪習えて、これの宮城の見舞いに行って、渦めの髪のわざわぎかなで使えますなり。 これの庭にうずめの神は増しますうずめの神は増しまさんやのやこれの宮城のミュ子たちのネギによりせめらみか神の御こを慰さめ祭らんとうずめの神の技をあげ方で祭る音のことなり早はいあはえい、はい、来らえ者神たちも早しまつらんかこまって、小 う, かろうささ 下ごはんあの し, してくれるみたいな。 大丈夫大丈夫。 Mm -hmm. Thank、right. you. 車が入れたら水が出るんで。あー出る いかにこの辺りにうずめの神山しますうずめの神山すなさんやなこれぬいはにうずめの神と小瀬もおせしはご当所のミュージコ長井の和弘同じく玉井の豊井小宵同じく森屋の秀樹同じく森屋の庄司 同, 同じく田岡の正則 同じく下書自治会いずれも女将たちの御玉のふよ形けなみて家内安全五穀豊穣諸願成就のために見舞いに三神楽奏で祭りを唱うことなり早速見前ソーラーバム女神たちも林祭らん。かしこまって 同じく守屋の秀明、同じく仲井の秀明、同じく守屋の学ぶい、いずれもおかたちの御霊の部屋を片付けなびて、家内安全国法上、五穀豊穣、諸願成就のために、御前に御神楽奏で祭りをとのうことなり、早は前、舞来そうらえば、ものまみたちも林祭論。 同じく森屋の正治 い, いずれもお上たちの御霊の兵を片付けいかなくて家内安全国宝城諸願成就のために二枚三日村飾ま祭りをとの恩ことなりはいはい見舞いそうられた者神たちもはし祭らん。あ